6代目ですす最近雨がものすごく多いですいろんなところが冠水したり洪水になったりしている模様です JAF では年間ですね数十件水没する事故が起きているということです車が水没した場合ですねま あ, あの専用のハンマーなどがあれば窓を割って外に出れますがなかった場合そう簡単に車のガラスというのは割れませんで、あえて 落ち着いてある程度沈むのを待つ。中に水が入ってくるのを待つ。そうすると、車内と車外の水圧がほぼ一定になりまして、車のドアが少し開きやすくなるそうです。ある程度水没したら落ち着いて足などに力を入れて、ぐっと車のドアを開けましょう。自分の身は自分で守る。本来ハンマーもあった方がいいと思います。もし、